明けましておめでとうございますスカウリングマシンですあの年末から1月10日ぐらいまでかなずっとインフルエンザで寝込んでてで全然あの初詣来てなかったんですよ今1月19日なんですけどまあ、ちょっと19日間ぐらい遅れた初詣に行ってこようと思います初詣ってあの2個あるじゃないですかえっと宇治神様と あともう一個ちょっと忘れちゃったけどまあだから音楽系のところ音大受けたい人とかあのちょっと音楽の仕事頑張りたいっていう人がにご利益があるところに行ってみたいと思います、まあ、ちょっともう1時だから着いた頃に夕方になりそうな気もするけどまあ行きましょうかあんまんじゃあ最後までお付き合いくださいここは江の島 まあ結局車で2時間ぐらいかかっちゃったからもう夕暮れ時なんだけれどもまあやっぱり海が近いから海鮮が有名なんだけどで特に江の島はシラスが有名なのかな生シラス中ああまあ今は禁漁中だから生シラスは食べれないみたいだけど。 観光名所だからか、多くの食べ物が。で、目的地はここ、江ノ島神社。手を洗って、 洗うをするで清めたあとはハンカチとかで拭いちゃいけないって知ってた今年も仕事がたくさん来ますよ。 とりあえず触っとこうなんかくぐるといいことがあるらしいけどよくわからんでここが目的の場所 ここは日本三大弁財展になっていて、その中の一つに音楽の神様がいる、現役。館内撮影禁止だからな。は今年は、ただ旅するだけじゃなくて、作曲家らしい旅のやり方をしてみたいな。たぶんなくても。<笑> 恋愛系のジョージもあるのかな、うん、<笑><笑><笑>仕事周囲との協調も大事な個人の力。 個人、頑張ります。神様<笑>全もらったぞ辺りはすっかり暗くなり江の島の展望台の近くにあるここのカフェ。 超おすすめ江の島でこれからライトアップがあるらしいんだけどまあでも去年も見たしまあいいかなよし帰ろ。 例えば、江の島って猫が多いんだよねいい匂いに釣られて晩飯、何食べようかなよし、決めた晩飯は、地元の回転寿司 これが俺の初詣でい江の島やここら辺周辺はいろいろ面白いスポットがたくさんあるからまた来てみようかなああとだいぶ遅れたけど皆様明けましておめでとうございます。 チャンネル登録もよろしくね